上に上がって調べてこいよおいお前が行くってば俺は疲れてんだよ、うん、みんな疲れてるってこと分身と本体は疲れ方が違うだろううまい話初耳だリーダーとしての重みが違 う, だう、うんだよ誰がリーダーって決めるんだよ、うんうんうんうん <音楽><音楽><音楽> な, なんで清めっても。